はいやってきました、えー、と私は今石川県にあるえっ、ー、と肥山ふれあい研修センターというところに来てます。ここに来るのに6時間ぐらいかな、えー、自宅からかかりました。で今日ここであのフジフィルムさんと、えー、それから X ステーション富士カラ北陸さんが主催する、えー、とフジフィルムのカメラを使った、えー、星空撮影講座が。 開催される予定になって ま, すまあそれでここに私が講師として来た感じですね。今は晴れてるんですけどね、今はめっちゃ晴れてるんですけど、ここから今日ね、曇る予報なんですよ。ただまあそれでも雨は降らないので、やったことある人は分かりますけど、暗闇の中でカメラを操作するっていうことが結構重要な経験じゃないですか。だからあの基本的にはもう晴れてる日に来れば、同じ日に来るところに来れば、ここに来ればね、もう星が撮れますよっていうところまで皆さんをこう、 えー、鍛えてあげようというか練習してもらおうというのが、まあ、自分の今日の目的なんですけどね。晴れてなくてもできることはいろいろあるので。じゃあそれではこれからあの講座が始まりますので、まあ、中の様子をちょっとお見せしたいと思います。行ってみましょう。 の話になっていくんですけども、うんまあ、さっきのちょっと補足説明ですね、うん、何よりです、ね、その適正露出で撮るっていうのはやっぱ大事なんですよねだからこのレンズの先端が外気温よりも1度でも冷たくなればこっちに曇るということですね昔はですね赤いライトがいいですよって言われたんですけどそれは正しいんですが成型写真の場合だけ電球の方がいいですでですねい赤いライ、えーとこの おはようございます今日がねなんかね金沢市内で金沢マラソンがあるんだってそれですごいその道路の規制が激しいってことでもういち早くですね今、えー、朝7時なんですけどいち早くホテルを離脱して金沢市前を離脱してね今サウナ温泉に来ましたなんかちょっと綺麗にして、えー、ちょっとひげも生えたんでねさっぱりしてこようと思いますじゃあ行ってきまーす さっぱりしました。ああ、さっぱりした。むくみ取りましたからね。えー、北陸地域では唯一の天体望遠鏡専門店の UC トレードさんってところがあるんですよで。UC トレードさんは私、前職のサラリーマン時代に営業を担当してたところで、コロナの関係で退職の挨拶がメールだけだったんですよね。だから、まあ今、せっかくなので、顔出していこうかなと。 挨拶していこうかなと思ってますんでこれから UC トレードさんに行ってみたいと思いますその後もう帰るだけなんですけど、まあ、片道6時間かかりますからまっすぐ帰ってもだから途中どっかでね長野近辺で撮影場所見つけて撮影してから帰ろうかなという感じに考えてますじゃあ UC トレードさんに向かいますはい UC トレードさんに来ましたこちらでーす こちらがユーシートレードさんです懐かしいなこのキャベツ畑あっ女さんがいたユーシートレードさん行ってみます<笑><笑>お久しぶりですめっちゃお久しぶりですどうもわざわざすいません失礼します<笑>ああ懐かしい。いや本当お久しぶりですで、ね、すいませんなんか今日急に急に<笑>すいませんありがとうございます すみません、長前一緒。ああいえ、どうもいません。いやー、来てくださお会いできて、良かったです。あの動画アップしたらお知らせしますね。あ,、はい、あのなんか軽くあのお世話になったお店ですみたいな。ありがとうございます。あのいろいろ紹介させていただきます。魅力ながら、はい。ですので ま, また来ますんで、はい。ねはい、また来ま す, また来ます、はい。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。どうもーカメラ持ちながらとね。<笑> どうもありがとうございました。失礼します。います。はい、というわけで<笑>。いやー、懐かしい、懐かしいっていうか、嬉しいですね、ほんと。星田撮影塾をお渡ししたんですけど、すごい喜んでくれて、サインもしたくらいにして、私のこともブログに書いていいですか、みたいなことをおっしゃってましたけど、いやー、ほんと嬉しいですね。ああやってこう、ほんと、お世話になった人がね、こうやって、 自分のことを、なんか自分の成長をすごい喜んでくれてるの、ほんと嬉しいですよね。じゃあ、次の現場に向かおうと思います。これから撮影、とりあえず帰るんですけど、帰る途中どっかで撮影して行こうかなと。 いうふうに考えてます。ちょっと、どこ行くか、これから決めます。いや、UC トレードさん2時間も喋っちゃったよ。<笑>あっという間だったなね久しぶりに会ったからなはい。で、今私はですね、えー、富士山に実は向かってます。どこで撮影しようかなと思ったんですけど、なんかね、私がお世話になってる田中まさみ先生が、富士山で撮影をするから、ちょっと来いと。 合流しななさいといとううような指示がああってですねあのイヤリング富士って言ってね富士山の山頂の観測所があるんですけどそこの横から、えー、と月の何て言うかね欠けた両端がちょろっとこう顔を出すみたいなねそういう撮り方があるんですよで今日それが撮れるかなっていうことでじゃあ、えー、行ってみましょうかという感じで富士山に向かってます月が昇ってくるのは まあ、1時40分ぐらいなのかな、でそこから富士の山頂に上がるまでまだ2時、まだまだ時間がかかるんで、多分2時半ぐらいなのかなとか思うんですけど、金沢から富士山の、えー、撮影ポイントまで5時間ぐらいかかるんですよ。だからまあ、ちょっと早いんですけど、今のうちのして、まあ、できればね、途中、晴れたところあれば、そこでも撮りたいなと思うんですけど、まあ、とりあえず移動を続けたいと思います。 久しぶりに来たな朝霧アリーナ今日誰かいるかなお誰もいないね お疲れ様、ま、大丈夫ですよ。お疲れ様です。お疲れ様 で, です。こんなところなんで来てんだって今言いながら<笑>、写真撮ってんじゃねえのって言ったの。そうなんですよ。ああやっぱりこれならチャンスだな今日。何、ね、ですか？うん雲雲がねまたこの間みたいにさ。ものすごいなでも。 形始めもう一緒に作ますじゃあえー、田中先生と合流しまして今から撮影場所に向かってますまあ今日の撮影地は田中先生が選んでくれたところなんですけど私ヤリング富士は今回2回目ですかね前よりうまく撮れるように一応対策してきたんですけどね結構難しい撮影なんでねあっという間なんですよね ちょっと動画撮る余裕がないかもしれないのでえーととりあえず回しっぱなしにしておこうと思うんですけども次が今回の旅の最後の撮影かな頑張りまーす、えー、ににもあた来た来た来た来た来ました来ました いやあどうなるどうなる。来たね。頑張れ頑張れ頑張れ。見えてる見えてる。見てる見てるね、あな片耳出ましたね。出ましたね。片方光ったか。片方光った。もう片方は。光ったぞ。光った。光った あてあ終わ、ね<笑><笑><笑><笑><笑>はあ、ったか。